取 り, り, ります、はい。ちょっとどこからあ取り木していいかちょっとね見当がつかないんで二段、うん、この小 こ, こだけのものとそれからこの上だけ、はい、うまくいけば二つ取れる、ね、そうですね。こういうャット出てくるね。ここがちょっと怖いけどな出てこなかったら取らなくてよかったかな。<笑> 4月の終わりぐらいに26日に動画アップしてます、ね、前回あの取引したあの2ヶ月ちょっとで根っこが出てきてますよこういうところもうろ面白いのはこれが根っこですから突き破って、うん、ビニールかなり早いですよね、はい、かなり強い根が出て、うん、これ置き場所はどういうところだった 影にななる置りき場所やっても、ね、根っこも早く出るのでいかううち取りししたははままいいでですすねねこれれかっじゃあ外ょビニール取りますか、ねはい、っ緊張の瞬間だ。 根根根っこ根っこが見ます、ね、あがおお こ, こで出るわあ本当ですかあれんな状態ですね。こ こ, は こ, こで切って でこの上からはもう発酵してるんですよね切った上の方か ら,、うんうんうん、だからここで切り離します、うん、これは米が一箇所しかないから こ, れこの枝を作っていくからですね、うん、かなり小さいものができると思います 枝はこの辺にあるからこう小さいのでこうカブちみたいな形で作っていけばいいと思いますねから、はい、ね、うん、であとこれこれはいいですよ、うん、これは足元結構、うん、足元太いけどね冷めちゃうちゃうかこ、うん、ゃいいゃこの辺からねこれ雨降ってくると思うんですよね、うん、これ取っちゃうこれ取っちゃいましょうこれいいじゃないですか三、うん、つになったかなり太いからね。<笑> 無料が入ってるんだよねこれねだけどこんだけあのタが短いからなんとかなると思うんですけ、はいはい、足元足元見てみようかこれはあとあの上からの時ちょっと粘りきちっと作ってたのどってるそれああなるほど、うん、これは後の課題だなこれ、ねはい、であのこれこのまま、うん、とりあえずこう入れますああ、ね、そのままねここ外せれば、ね、外しちゃった方がいいんですけどね。 これ根っこがダまになっちゃうかわかんない。こ水ぼく用の水苔を全部取るんですよ、うん。根が結構弱いってことですか。うん、ね、まだ出たばっかりだからね、根っこが。食いって取れちゃう可能性があるから。本当ほんで、んこのまま、あの、鉢に植え込んで。一、うん、年ぐらい、来年にもう一回植え替えするっていうことなるほど。そうしますか。せっかく出たのはね。そうしましょうか、安全な方で。どうなってるかを見たいけどな。 これかなりこの枝の骨目の近くから根っこが出てるからこれよくなると思いますよこれ相関の時こっちとこれが本体になってこっちが枝になってでしょそ、うんうん、相関で血合なんが作れると思うこれで根っこが出てるのはこの辺だから、はいはい、上の方からうんかなりあの際で、ね、根っこが出てるからこの底の部分これ詰めなくていいんですかこれ はい、詰めると来年もう一回、の時短く切り詰めちゃっていいですなるほどここ真下の根っこの部分はいらないですからねそうですよねただ、周りから根が出ていればいいんですからわかりました上下が分からなくなりましたか<笑>こうだん<笑>こんな感じ、うん、いいじゃないですかこれね、上詰めたらすごい小さい、うん上 でカットパスタを、はい、ちょっと長めにやってきますかね焼け、ね、入るから、うんうん、で下も下にもここになってきます、ね 多分ここ切り口からね、うん、枝が出てくると思うんですよ、これ、はいし上から。仮の上ですかね。はい、で、来年もう一回、根っこがもっときちっと硬くなってきますから。はい、あの、その時、予約の時、水苔外す、はい。外してる、うん。これはこのまま培養ですね。 ちょっと深めに入れときますね。はい 面白いな面白いな大きいのちょっと下の方に入れてますかね。はい のとこれであのトルの植え替え完了です。完了。これ植え替えのが早く終わらない<笑>、ね。ちょっと大変だけどね。よくこう早く根っこが出たと思いますよ。そうですね、うん。もうちょっと本当に根を生やした方がいいんですか。このぐらいでもいいんじゃない？このぐらいでも大丈夫。う, ん、うちのね、2月の終わりぐらいのやつはちょっと早かったかわかんないけど、うん、そのやつはね、まあ、こんな根っこ出てなかった。あそうですか。枯れてたけどね。 新はまだ出てな い, 4月いよな月ちょっとちゃったいミニボンセが3つ。 になにまあここが太くなって根 が,、ねててね、が太くなって。えー うん、足元がね、うん、太く残ってくれればって感じかな。これ、トルキーも楽しみだな、これね。そうですね。ねうん、いや、先が楽しみです。うん、はい、ありがとうございます。はい